寝ようと思います。いいおやすみー。じゃんけん、ぽんちゃん。長いね。今日はなんか気温が低くてですね。 えー、少し暖房を入れたりなんかしながら過ごしていますが2人で抱き合って寝ています雨も降っていますそれなのに傘さして散歩に行ったお父さんがおりますよ最初は、ね、そんなに降ってなかったんだけど帰り後半結構降ってきました ぽちゃんくんとぽんちゃんはいいやそこで寝てなさいおやすみぽんちゃんぽんちゃんそこ好きねぽんちゃんそろそろ寝ますよペロペロぽん といますいいおやすみ。<笑>